禰豆子、きっと人間に戻してやるからなまっすぐに前を向け、己をこぶしろ頑張れ炭治郎、頑張れ鬼滅の刃、日の神血風プー